こんにち は, にちは牛久市から参りました牛久かっぱなる碁会です本日は新曲「神の雫」を演舞させていただきますこの曲は牛久市にある牛久社と創設者の神や伝平をモ チ, モチーフとしておりますのでどうぞ歌詞にもご注目くださいラスト元気に戻りますのでどうぞよろしくお願いします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 ひたすらに挑戦した一人の と惜しみなく注がれる無償の愛の力今一筋の光明が差し込み全てを照らし出すやがて生まれくる命の喜びとたゆまぬ大自然の営み神々をこの一滴に宿りし 芳醇な香りは新たなる奇跡を紡ぎ始める不動より生まれし神を雫くとして